1万円以下で買える間違いない布団乾燥機買い替えに最適な大人気商品ですジャジャーン本番いきます靴とか衣類も乾かすことができますーカメラ OK! 音 OK! 夜明け OK! 用意スタート はい、どうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です。きっかけ。現在なんですが、こちらの布団乾燥機を使っております。2010年製なので、まあ、さすがに2010年に買ったとかはないんですけども、かなりこちら使っております。今、買うと決断したきっかけなんですけども、まず一つ。とにかくですね、どのサイトも結構トップに位置する大人気商品だからです。二つ目、えー、コスパがいい。実家に置いてあるっていうのもですね、一つ購入の決め手になりました。今回購入した商品は、アイリス大山の布団乾燥機、カラリエです。はい で型番がですね FKC3WP パールホワイトのこちら乾燥機を購入しました他にもですねピンク色のものが販売しておりますでこちらの特徴としましてはもう本当にシンプルです、はい、この4つですあとはまあ手動モードもついておりますはいではですね早速開けてみたいと思います 取扱説明書結構大きめに書かれておりますねさあが開きましたここにですねノズルが入っておりますシンプルにですねこちらのみとなっておりますはいでは袋をじゃじゃんお重さが 1.8 です比べますと ダントツでこっちのが軽いですははい、ではですね早速機能をですね簡単に紹介していきたいと思いますえまず予約タイマー温め予約就寝する時間に合わせて予約することができますこれやっぱ便利ですね好きな時に自動で電源が入ってくれるというこちらですね4つのモードが付いておりますまあ、この4つっていうのも簡単にいいですね冬、夏、温め、ダニこの4つです冬はですねパワフルな温風で一気に乾燥させます冷えた布団がふんわりと仕上がります夏、寝汗など湿った布団を 温風で乾燥させてくれます爽やかな風を熱気で逃しカラッと仕上がります温めこちらですね冷えた布団を短い時間で温めてくれます4つ目ダニダニが死んでしまう約50度以上の温風を出しますその他にもですね自動モード手動モードというものも付いております本体なんですけども 本とは別にですね靴とか衣類も乾かすことができますとこちらですね以前監督が持っていたものはですねなかったのですがこちら液晶ディスプレイがついておりまして残り時間も見ることができます便利、えー、でこちらですね先ほどノズルと言ったんですが靴ですね靴用のものとなっておりましたちょっとつけてみましょうはいあこちらにですね靴を差し込んで乾燥させるというわけですね コンパクトで軽いし持ち運びもできる。でもかなりパワフル。こちら使い方がとても簡単でして、ホースをですね、まず伸ばして、かぶせて、ボタンを押すだけでできちゃいます。もう3セットです。使い方はですね、この立体ノズルなんですが、全開することで、リフトの中に空間が作られるというですね、より隅々まで暖かい空気を行き渡らせることができます。はい、こんな感じになっております。 でちなみに監督はですね、楽天で購入しました。その時ですね、本体価格が8279円。それで1000ポイント使いまして、7279円で購入することができました。とても大満足です。 買い替えに最適な大人気商品です。でですす 動, けました動けー本当にシンプルな作りですね痛い肉が